こんにちはモータータンンオンラインです今日はこちらのマックスインさんから今回もご提供いただきました MDR の G006B 室内カメラ用のドライブレコーダーのご紹介を今日は一番日本で売れている NBOX でこちらの方を取り付けた状況をご紹介をしていこうと思います。 まずこちらのドライブレコーダー、すごく良かったなって思う点がございます。それはこちらになります。今、この画面の軌道が少し暗くなったと思うんですけれども、で今これ、今落ちたと思うんですけれども、実はこれ、内蔵バッテリーが搭載されております。今、シガーの ソケットを抜いたんですけれどもまあそれによってシャットダウンしたんですけれども内蔵バッテリーが付いているデジタルルームミラーっておそらく今までなかったと思います少なくとも私が取り扱っているドライブレコーダーの中では一つもなかったものなんですけど今回のこちらに関しては内蔵バッテリーが搭載されているということで非常に画期的なドライブレコーダー汎用性の高いドライブレコーダーになっているというのが 大きなな特徴になっていますでこれ今配線2つあってこっちがバックカメラの配線でこちらが電源の配線なんですがこれ抜いてみようと思うんですけどこのように抜いても落ちませんなので電源が取れない車でも極端な話なんですけれどもこのようにドライブレコーダーとして使うということが可能になります 今回この NBOX に取り付けをしていったわけなんですけれども、どのように取り付けをしたのか、で取り付けをしたレビューをご紹介していこうと思います。まず、これ、バックカメラと電源の配線がこのようにあるわけなんですけど、ここ横を見ていただくと、NBOX の場合ですと、このように、くるっとルームミラーが回ります。でステッパーゴン、今までよく紹介してたんですけど、ステッパーゴンですと、もっとこっちの方にガラス越しに、 ミラーがあるんですけど、N ボックスの場合はかなり内側にミラーがあります。車内寄りにミラーがあります。なので、ここの配線を出していかない、出さないといけないっていうのがあります。まあ、その場合は、m a x ス i n さんから、またこちらもベッドでご提供いただいてるんですけれども、まあ、このようなものが、これもわざわざ m a x ス i n さん ご提供いただいたんですけれどもこちらの箱のがこんなような箱なんですけど DVR-OP4 というこういったドライブレコーダーを取り付ける上でもこれ 12V のパワーアウトレットだったりこういった内装をめくるためのこういったものだったり ヒューズだったり、あとは導通があるかないかを測ったり、こういったコネクター関係。で、その中に、こちら、配線を通すためのワイヤーとか、まあ、こういったものも入っていたり、でさらにリアカメラも今回、このキットの中に入っているもので、まあ、ステ、汎用のステがあるんですが、これも 使わせていただいて今回取り付けさせていただいていただいたんですが n b o x には非常にぴったりと使えるものになっています。でどこに出すのかと言いますとここの配線ちょうどこちらの、まあ、A ピラーと言っていいんでしょうかここのところに出してでこの ウェザーストリップがあるんですが、ウェザーストリップの裏を通して下に持っていく。で、これ自体はシガーなので、まあ、そこまでやらなくても全然いいんですけれども、まあ見た目とか、まあそういったものにこだわる方なんかでしたら、まあウェザーストリップの裏を通していって、パワートレッドにアクセスするのが見た目としてはいいんじゃないかなと思います。私はそのような形で設置をしております。 なので N ボックスとしてはまあこういった取り付け方になるんですけれどもでこれはゴムバンドタイプになりますんで、まあ、ゴムで固定をすれば OK と、まあ、いうことになりますこんな感じです今度リア側に関しての取り付けについて説明をしますそれがこちらになるんですけど今回私こんなような形で自分のステップアゴンと同じ取り付け方なんですけれどこういうふうにすることによって 何がいいかと言いますと通常こういうステイがないとこちらのハッチ側にカメラをつけないといけなくなりますそうしますと こ, ここの車体からハッチを配線がまたがなきゃいけなくなってしまうので配線が丸見えになってしまうなのでこちら 純正の場合ですと、この蛇腹のゴムのこれがあるんですけど、ここを通して、ここまで持っていく必要っていうのがあります。正直これ結構外して、中通して、ここから出すっていうのは、かなりの作業があります。ドラレコをつける上で何が一番めんどくさいかっていうと、ここのリアハッチの部分、ここに通すのが結構、工数がかかるわけなんですけど、 これはそれが必要なくて、車体に置いてけになってくるわけなので、特にこのハッチにまたがなくていいという、非常に優れたものになっています。これどうなっているかといいますと、ここ、外すと、まあ、こんなような形のステー。まあ、これ別にここ取っちゃってもいいんですけれども、まあ、せっかくなので、このような形で用途に合わせて、 形を決めていく高さなんかもこんな感じで調整ができますのでトリムのこの間に入れてしまいますこんな感じ で, であとは配線自体をこのあ失礼しましたトリムじゃないですねルーフのライニングの部分ですねライニングの裏に 入れててしまって配線自体もこのライニングのこの裏のところに入れてしまうこんな感じですであとはこのゴムのウェザーストリップがこんな感じですね あとはゴムのウェザーストリップが浮き上がらないようにしてあげれば OK ということで非常にこれを使うことによってかなり取り付けが楽になるということになりますさらにこれ締めるときに位置的にはちょうどこの辺に来ますんでステーの形ここに来るように合わせてあげれば 使えるところで非常にに性の高いキットになっているっているとうのが特徴になっています後ろから見るとこんな感じになっていて、まあ、このちょうどウィンドウの面あたりのところでカメラが設置できる高さも調整できるようになってますんでこの熱線とかも入りにくいよくありがちなのが熱線がこう入ってしまってリアのモニターがいまいちこう美しくないっていうのがあったりすると思うんですけど。 この N ボックスの場合でしたらこの熱線が入ってないところにカメラがつきますので非常に視界が良好な状態が保てるかと思います。あとはこちらのマックスインさんから出されてますこのマグネットドライブレコーダー監視中です。ここれを貼っっておけば、まあ、こういったコンパクトな 車であっても煽り防止につながる役目を果たしてくれるまあ一見普通のマグネットではあるんですけれどもこれがついてるとついてないものではかなり相手を威嚇できる効果的な容器になるかなと思いますで次にこのドライブレコーダー N ボックスにつけてみてまあ良かった点悪かった点ご紹介していこうと思います 良かった点は冒頭でもご紹介した通りで内蔵バッテリーが搭載されておりますので 12V が取れない環境であっても起動してくれると作動してくれるというところになりますもう一つ良かったなって思う点なんですがこのようにファンクションを見ていただきますとこれ駐車監視ついていますで駐車監視自体も 低・中高オフということで、まあ、4段階で感度調整ができるわけです3段階の感度調整とオフにすることができるんですけれども衝撃が加わった時にその時に収録してくれるそれが内蔵バッテリーとしての、まあ、強みになると、まあ、いうことになります 12V 通常パワートレットにつなげてるとエンジンオフにしてる時はドライブレコーダー自体も起動しませんので シガーソケットを使っていても駐車監視が使えるというところが2つ目のいいポイントになります。で悪いところはどこかということで、まあ、マックスインさんから商品を提供していただいているので、悪いことはあんまり言わない方がいいだろうという話もあるわけなんですけれども、ここはしっかりとお伝えをしていこうと思います。1つ目、まずはこちらです。前と後ろ。 こちらですね後ろと前の画質が結構違いますここ見ていただくと前はものすごく高画質で高精細なんですけど後ろが暗くて少しぼやけてる感じ黒ずんでる感じっていうのが正直ありますこれ見ていただいてもこの 色, 色合いがかなり違うと思うんですけれども、まあ、まあ同じ1920の 1080p なんですけど。1080p のフル HD なんですけれども、結構前と後ろで違いがあります。でこれ、イメージセンサーとか WDR 機能とか、その辺がちょっとついてるかどうかっていうのは、今回これ不明なんで、わからないんですけれども、まあ、少なくとも後ろがちょっとついてないかなと思います。前に関しては、ついてない割にはかなり高精細だなっていうところはあるんですけれども、前はこのような形で、かなり高精細な感じには映ってはいるんですけれども、 後ろに関しては少しこうもやがかかっているような黒ずんでいるような少しこう暗い感じっていうのがあるとまあいうことが少し悪い点の1点目になります2点目は何かと言いますとこちらですサンバイザーが干渉してしまいます NBOX の場合での話になりますがそれはなぜかと言いますとこちらを見ていただきますとこの カメラ自体がこれは別体式じゃなくて一体型のカメラになってます。なのでこのカメラが出る部分に関してここが少し出っ張ってるわけなんですけどそれによってバイザーが当たってしまうというところがあります。なので、まあ、バイザーを使う時に、まあ、ミラーの位置としては大体この辺になるんですけど、まあ、そうしますとバイザー自体は 90度の位置までは下げられるんですけれども、それ以上だとちょっと下げられないっていう悪いところが少しあるかなと思います。その辺気になる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。まあ以上の点について、まあ今回ちょっとご紹介したんですけれども、最終的に私の所感ということでお伝えをしていきますと、 私はこの内蔵型のバッテリーがすごくいいなって思ったところになります。もう一度入れてみたいと思うんですが、はい、バッテリー入れるとこのように明るくなるんですけど、バッテリー、シガーを入れても使えるのは当たり前なんですけど、シガーを入れなくても内蔵バッテリーで作動してくれる。そこがすごく使いやすい。 ドライブレコーダーダだなっていいいうこととですすごく汎用性が高いと思います私、旧車乗ってるんですけど、12V のシガーソケットが取れない車だったりもするんで、かつ、あまりいじりたくないので、配線関係なんかもあまりこう、いじって、常時にしたくないっていうのもあったりするんですけど、そういった車に、 でもデジタルミラーあった方がちょっといいなっていう車にはすごくこれ便利だなっていうのを私自身はすごく感じたということになります。はい。ってことで今回はこちらのマックスインさんから今回もご提供いただきました MDR の G006B こちらのご紹介を今日は NBOX でお伝えをいたしました。